はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、たまらない商品をご用意いたしました。子供の頃からの夢でございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょと。はい、はい、はい、はい、はい。いいよっこら、セット。はい。みかんがいっぱい出てきたけど、その下にある、このチョコパイでございます。このチョコパイ見えるかなこれね、一個なの。一個。 普通はさこのサイズで何個か入ってる感じじゃないですかでも今回用意したこちらの商品はこれ大きい1箱に1個丸々大きいいい箱に個チョコパイが入ってるらしいんですよ今回はねこちらの超魅力的なメニューを用意しましたのでいろんなねメープルシロップとか生クリームとか味変もね用意しながらこの特大チョコパイを楽しんでいこうと思います はい。ということで、今、チョコパイと生クリームや味変アイテム、こちらをすべて用意して、部屋に移って参りました。普通のと並べてるんですけれども、サイズ感の違いがやばいよね。<笑>でかすぎる。で、今回ちょっとチョコなんでね、大量に食べると手汚れそうなんで、久々にこれつけていきましょう。 そしたらすべて準備が整いました早速食べていこうと思いますそれではいただきますまずこの大きいチョコパイかじる前に断面図見てみましょうよ断面図こんな感じ綺麗だねで冬のチョコパイなんでねあの生クリームじゃなくてチョコクリームになってますねそれではまず一口目と んーお幸せうん冷蔵庫入れてたんでこのチョコねパリッパリだしクリームトロトロだし生地ふわふわもうねこのサイズはケーキですよケーキお菓子じゃない チョコパイのサイズって結構小さめなので一口食べた時に口いっぱいにチョコパイがなっちゃうっていうことはないと思うんですけどこのサイズでかかっていくと口全部チョコパイ最高にうまい<笑>こっちのノーマルのチョコパイとね食べ比べしてみましょうこのノーマルの方は、まあ、もちろん皆さんも馴染みありますよね 今食べて思ったんですけど、この小さい元々のチョコパイと、おっきいチョコパイ、全然味合いが違う。生地とね、チョコの割合が全然違うんで、正直僕のでっかいやつめちゃめちゃ好きかも。こっちの方がふわふわ感がすごい。通常のチョコパイはね、このチョコほんとチョコって感じなんで、結構もったりした甘さがあるんですけど、なんかね、おっきい方が食感も柔らかいんで、軽やかに感じる。うん。こんな違うんだ。 うん、これやばいこれやばいこれやばい<笑>、うん、今日はチョコパイなんでね牛乳を用意しましたそれでは皆さん乾杯とだだだ、はあうまい合う<笑>じゃそろそろ味変ということでこの用意したね生クリーム使っていきましょう今日は贅沢にこの生クリームのディップ方式で。 いやうわうまそううまい<笑>おお贅沢すぎるわこれ。 じゃあちょっとこの通常の小さいチョコパイも生クリームにつけてみましょうはいこんな感じうんうまいもうただの贅沢だよねうんよいしょこれヤバくないこれこれ丸々1個をこうやって生クリーム片付けするともう ただこの1個で通常のチョコパイ何箱分なのっていうぐらいもうサイズが大きいんで1個食べただけで満足感はすごいっすねうんうん今大きいチョコパイを2つね食べ終わったんで一旦しょっぱいのを作っていきます<笑>ってことでカップ名用意いたたししました本日はこちらの鈴木さんのスタマンそばでございます 完成はこんな感じでございます。この、ね、ニンニクたちがめちゃめちゃうまそうなんですよね。これうまそう。スープから。ああニンニク効いてる。あううん。やっぱしょっぱいのと甘いのは大正義ですね。 このコンボは価値確定ですよねうんうまではまたねチョコパイの方に戻りましてこちらのメープルシロップ使って味変していきましょううわうまそうこれ<笑>あうまい 今回のメープルダークっていう濃いめのねやつを使ってるんですけどもちろんね甘みは若干上がりますがチョコの感じがメープルの香りでねグッと引き締まってビターというか大人のチョコみたいな味わいになりますねうんそしたら続いてこのメープルがけのチョコパイにキャラメルソースをキャラメルソースとうーわーうわ うまいキャラメルとメープルの風味がめちゃめちゃ合うわすっごい大人っぽいさっきの生クリームもそうですけどこういうアレンジしたらねもう完全にケーキなんだよね普通の市販のケーキ屋さんのケーキとかともう同等とか下手したらそれ以上のねうまさがあるよお菓子ってすごいな。 シルモンのカップ麺は完食でございますそしたらちょっと別のアレンジを小さいねチビチョコパイにこちらのいちごソースほいほいほいおほはうまそううん合うなこれめっちゃ合う 今結構ね量食べてきたんでもったりしてきたんですけどこのいちごソースのほんのりとした酸味がねいいねアクセントに最高うんこれも好き、うん、ストロベリーに生クリームうんうんおじゃうまいよ この大きいサイズのチョコパイを3つと普通のねサイズもこんな感じで食べたんですけれどもそろそろチョコがね重くなってきたんでこのね美味しいと思うところで今日はやめておきたいと思います。それではごちそうさまでした。はいということでただいまチョコパイ食べ終わりました。 正直食べるまでは材料とか、まあ、製法サイズの違いだけでほとんど同じだと思ってたんでぶっちゃけ味も同じだと思ってたんですよ。たたただこれがまた食べてみたいなジュン 全別物でした。ふわふわ感、とろとろ感っていうのは、おっきいチョコパイがダントツでして、市販のお菓子というよりかは、完全にケーキ。もちろんね、通常サイズのチョコパイも、お菓子というような感覚で、こう、チョコがね、ぎゅっと詰まってて、美味しいですんで、ぜひね、皆さん、このチョコパイ、大きなチョコパイと、お店の方で見かけた際には、買って食べてみてはいかがでしょうか。この残ったチョコパイに関しては、冷凍して、